子供の日の恋のぼりハンバーグ。作り方は普段のレシピと同じで形を変えるだけなので、もちろん味も美味しいですよ。の給食室 今日は子どもの日の鯉のぼりハンバーグを作るんですけれどもハンバーグのレシピは以前動画で出した卵なしハンバーグの作りり方と同じに な, りますなのでこい、まあのぼりね作らないよっていう場合でも普通に丸く成形していただければ十分美味しいハンバーグになりますので是非皆さん作ってみてくださいまず玉ねぎをみじん切りにしていきましょう 保育園では包丁でみじん切りしちゃうとかなり時間かかっちゃうので保育園の場合は電動のプロセッサーを使ってみじん切りしていきますただね今日は量が少ないので毎度おなじみの百<笑>均のプロセッサーを使っていきましょうパカッこんな感じですみじん切りできたらこれをね炒めていきましょうフライパンを温めて玉ねぎを炒めていきます 油を少しだけ引いておきます玉ねぎはお子様まにとって結構辛みが強い野菜になるのでここでしっかりと炒めてこの辛みを抜いていきます炒める目安は色がちょっと茶色っぽくなるあ色って言われている色になるくらい炒めていきます ちなみに私の母が作るハンバーグは玉ねぎ炒めないでそのまま肉だニ に, に入れていたので玉ねぎシャキシャキタイプのハンバーグでしたなんかそのシャキシャキが母は好きらしいです<笑>今時間で言うとだいたい6 1分炒めてますこんな感じで色がしっかりと変わってきたらもうこれでかなり玉ねぎの甘みがしっかり出てるのでこれで火を止めてでバットに移し替えてこのまま冷ましておきましょう フライパンに入れたままだとねちょっと冷めるのが遅くなっちゃうのでバットとかボールとかに移し替えます。 では、肉ダネを作っていきましょう。豚ひき肉を使います。で、今日は豚ひき肉の赤身肉を使ってます。行事食は特にこう脂質がね、上がりやすいので、油が少ない赤身肉を使います。ここにパン粉を入れていきます。今日は卵なしのレシピなんですけど、卵を使わないレシピの場合は、パン粉とか水分を多く入れると、ふんわりと仕上がります。スキムミルクを入れていきます。スキムミルクっていうのは、こういった牛乳から脂肪分抜いた、まあ、いわゆる脱脂粉乳になるんですけど、 牛乳よりもタンパク質とカルシウムがたくさん含まれているのでお子様用にはスキムミルクを使った方がおすすめですスーパーのコーヒーコーナーとかに置いてありますでこのスキムミルクはぬるま湯を入れて溶いていきます必ず熱湯だとダマになるのでぬるま湯で溶いてくださいもしご家庭にスキムミルクなくて牛乳で作る場合はこの水の分量を牛乳に置き換えて入れてくださいスキムミルク あと生地に少し味をつけますのでここにお塩と胡椒も入れていきます塩と胡椒は一振りです辛くなっちゃうので風味付け程度に入れていきますそれから最後に先ほど炒めた玉ねぎを入れていきましょう玉ねぎはお肉の臭み消しになってくれます生地を最初混ぜ合わせる時は手をグーパーグーパーっていう風にしながら全体を合わせていきます で全体が混ざったら今度はぐるぐるかき混ぜるような形で生地を練っていきましょう生地に粘りが出るまで練ったらこれを成形していきましょう今日もオーブンで焼いていきますので天板を用意しましてこの間にオーブンを200度に余熱をしておいてください今日は汚れ防止のためにアルミを引きます 肉汁がこう流れ出すこともあるのでアルミホイル引いておくと掃除が楽になりますそしたらクッキングシートを引いていきましょう。 卵なしハンバーグのレシピではここに油を引いたんですけど、まあ、さっきも言ったように行事食ってと手の込んだ献立だったり午後も豪華になるので脂質がすごくね上がりやすいんですねなので今日は油を引かずに作りますでまずこの生地を4等分にしていくんですけれども345歳児は4等分になって12歳児のお子さんであれば今日の分量は大体6等分の大きさになります 4等分にしたらまず空気を抜いていきますこれは普通のハンバーグと同じですねキャッチボールのような感じで空気抜いておくと焼いにに割りりくくなりますで空気抜いたら今日は鯉のぼりの形になるので細長い、ま、楕円よりちょっと四角っぽい形に整えますちょっと細くくるくるとつぶします<笑> あのはハンバーグ焼いた時に結構膨らむので平たくなるべく潰しておくのと縮んじゃうのでなるべく細長くしておいた方が焼けた時にこんな感じでなるべく細長くで厚さもかなり薄くしてあります。 今日は量が少ないので手で成形してるんですけど保育園で何百人分もやる場合はバッと大きく生地を広げて包丁で正方形に切って頂 い, いても大丈夫ですあ長方形か包丁で長方形に切って形整えるのでも大丈夫ですすべて成形したら今度はさらにこいのぼりの形にするために片方を三角に切り落とします 分のくらいままで切り込み入れますでここもなるべく深く切り込み入れた方が膨らんだ時にしっかりここの形ができた状態で焼き上がるのでなるべく深めに入れます包丁で切り込み入れたらちょっと切り込みを入れたところがケバケバなので少しだけ手で綺麗にしていきます可愛<笑>かわいい<笑>。 でこの余った部分は味見用に<笑>しますあの保育園でもこ う, う余った部分は兼食とか保存食に回したりとかするので、まあ、たくさん余ったらねあのもう一つ小さめの鯉のぼり作ってもいいんですけどこの鯉のぼりの目をグリーンピースでつけていきます今日は冷凍グリーンピースを使うんですけど解凍せずにそのままま入れていきますちょっとあの膨らむので乗せただけだと転がっちゃうのでちょっとグッと基地の方に押し込みます。 <笑>ちょっと鯉のぼりに見えてきましたかさっきよりはバランスとかは本当にセンスになるので絵心がある人は<笑>すごくきれいにできると思うちなみに私は絵心がほとんどないです全く描けないです多分猫とか描いても猫かどうか分かんないレベルだと思いますあと残ったのはちょっとシューマイ風に作ります<笑>かわいいシューマイよしはいこんな感じで これを200度のオーブンで焼いていきましょう焼けました鯉<笑>の盛り型に焼けましたそしたら最後にちょこっとだけ仕上げをしていきましょうケチャップで鱗を描いていくんですけれどもこれだとちょっと太くて描きにくいので食品用のビニール袋にちょっとケチャップ入れますちょっと先の方を切ってそしたら鱗を描いていきます ちょっと絵心は置いておいて、こんな感じで鯉のぼりハンバーグの完成です。屋根より高い鯉のぼり大きい。孫はお父さん。小さい日恋は子供たち。 それでは皆さんご一緒にいただきますちょっとケチャップつけてうん味はもう間違いなく美味しいです、まあ、前回あの動画でね出した時と同じレシピなのでかなり美味しいですうわー美味しい今日はケチャップでこうちょっとね模様を描いてますけど生地の中に塩コショウを入れて下味つけてるのでなくてもね本当に十分美味しいです 焼くときにこう形が保てるようになるべくこう薄く焼いたんですけどやっぱり薄くする分ちょっとこうふんわりさっていうのが普通のハンバーグよりもちょっとなくなってしまうので12歳児のお子様は形重視というよりもまちょっとこう厚みのあるような状態で焼いてあげるとふんわりとより仕上がります。 本当にレシピは全くいつも作ってるものと変わりないんですけど見た目をちょっとだけ変えることで子供が興味を持ってご飯たくさん楽しく食べてくれますのでぜひご家庭でも皆さんやってみてくださいもちろんこのまま形を作ってハンバーグとして食べてもとっても美味しいです